平成28年12月17日、木を倒す安全性や技術を競う、阿蘇の山門伐木チャンピオンシップ2016が阿蘇市並野で開かれまし た,、えーた。この大会は、阿蘇地域林業担い手対策協議会などが、林業の魅力を多くの人たちに知ってもらい、林業への従事者を増やそうと、今年初めて開催したものです。 競技は樹齢およそ70年の杉の木を3分30秒の制限時間内に安全かつ正確に早く倒すことを競うものです大会には阿蘇地域内で実際に木の伐採などに携わって1年半以上の経験を持つ7人が挑戦しました選手たちは 木を倒す方向を確認して、倒す側の木の根元にチェーンソーで三角形に切り口を入れ、さらに木の後ろ側からチェーンソーで切り口を入れて、木を倒していました今日一、まあ、日に何本もできんような抜刀が一発で、今日出たんで、よ、まあ、かったです。他の人のの人とかも滅多に見られないので 勉強になります午後からは2014年の日本抜木チャンピオンシップで4位になった埼玉県の阿形武さんと今年全国大会に出場した秋吉和弘さんらによる丸太切りのデモンストレーションなどがあり家族連れなどおよそ200人が訪れて珍しい大会を見物していました。